こんんんにちは、海のひとととききです。だんだんと寒さも増してきましてまたね、えー。自分は寒くなってくると深瀬釣りでメジナか、ヤリイカあるいは穴釣りでカサゴのイメージがありますが皆さんはどうでしょうかということで、えー、今回はですね穴釣りブラクリ釣りをテーマに動画を作っていきたいと思います。 最近では初心者の方も穴釣りから始めてみたという方もいるそうですねこの動画では市販の仕掛けの水中映像とその課題を踏まえて自作した仕掛けでの水中映像をお届けしたいと思いますでは初めは市販の仕掛けからご覧ください今回使っていくのは一般的な仕掛けです穴釣り用のショートロットにこのように 脳が強くて、えー、割と耐久性もあるこのショートロットに道糸をつけてその先端にこの市販のブラクリをつけてみましたそしたら早速水中映像に移っていきましょう今回使っていく餌はサンマの切り身になっています。 海底させたり少し海底から浮かせたりの動きをつけてこのように誘い出してみますカゴカき台と僕から小さいカサゴが現れましたどうやら見えている魚は口が小さい魚でツイバムだけになってしまっていますね 市販の仕掛け、市販のブラクリのメリットとしてはまず結ぶだけなのでとにかくお手軽ブラクリ2 つ, つ, つ目に針と重りが一体型なので絡んだりすることが非常に少なかったりとかあとは狭い穴にも落としやすい というようよなメリットがあるんじゃないかと思います一方で市販の仕掛け市販のブラクリの課題はこれかなと思うところは見てわかる通り針がでか い, っていうところですね魚の食い込みが悪い時に針を小さくしたいが大体いい市販の仕掛けは針が大きめになっています。 先にお話ししたように針とおもりが一体型になって絡みは少ないのですがこのように魚がおもりに違和感を持って離してししまうた根がかりやウツボのバイトによってこのように針が曲がってしまったり紛失してしまうとおもりごと交換をしなくてはいけなくなってしまいます。 このような課題を解決するために今回自作のブラクリの仕掛けを作ってそちらを撮影していきたいと思いますではまず仕掛けの作り方を紹介していきたいと思います使っていくのはスイベル中通し塩盛りハリス止め針そしてミチ糸2種類とゴム管です まずは太いハリス今回使うのは6号のハリスにこのようにスイベルをつけていきますスイベルをつけたらハリスの逆の方からこのように中通しの重りをつけていきます中通し重りの号数は 竿の耐荷重と潮の流れなどによって判断していきます中刀正盛りを使う理由としては魚の当たりが伝わりやすくなることと魚が餌を加えた時の違和感の軽減につながることをイメージしています中刀正盛りをつけたら最後にハリス止めをつけて完了です バルカンからハリス止めの長さが約10センチほどになっています。もう一方使いたい針にハリスをこのようにつけていきます。今回使っているハリスは2号のハリスになります。ゴム缶を2、3センチほど切り、ハリスに通していきます。 ハリスをハリス止めに通します取りたいハリスの長さの分のところでコブを作りこのようにハリス止めに固定していきます。 ゴム管でハリス止めをこのようにさらに固定していきます。これで一連の仕掛けの完成になります。 ハリスを短くしたい時はゴム管を一度外しこのようにコブを作り不要になった場所を切り落としてから再度ゴム管で留めて完成です。 では実際に自作の仕掛けをこのように海中に落としていきます。この自作の仕掛けにはマルセイゴの十四号の針をつけています。重りから針までの遊びがある分、餌が潮流に合わせて自然な動きをするのはとてもいいと思います。 また、同じ理由で魚のフッキングも良くなりそうですねやはりまだ針が大きそうなのでここで早速交換をしていきますここでグレバリがついたハリスをワンタッチで交換しました針を小さくしたのでおのずと餌も小さくなっていきます 針巣と針のセットをあらかじめ作っておくと、聴覚が良くなりそうですね。カサゴがやってきました。餌を小さくしたので、食い込みはかなり良くなっているようですね。 丸いおもりなのでよく転がっていきますどうやらそのまま根に入られてしまったようです竿の角度を変えてみるとなんとか根から引きずり出すことができました サイズは小さいですが、本命のカサゴです<音楽>。さらに立て続けにヒットシーンをお届けいたします。 今見えているのがベラと念仏帯になります。ここで違う魚がやってきました。合間を狙って一目散に餌を食べました。 こちらも小さいですが、なんと赤旗が釣れました。どうやらこの前にエビを捕食していたようですね。はい、こちらもリリースになります。いかがでしたか市販のブラクリのメリットは、 なん食いの悪さや環境の変化によってなかなか超過が上げられないという時はこの自作仕掛けで試してみる価値は十分にあるかと今回感じました是非こちらも試しに作ってみてください<音楽>